よく言ってますよね。劇本題に入ってたら。た<笑>はい、まあまあよく言ってるというか、まあまあ、はいうん、好きなジャンルではありますね。はい、はい、はいはいはい、はい、結構ほら、人によっては苦手っていう人もいるじゃないですか。はい。でも好きなんですよね。まあ、そうですね。好きですね。<笑>はい。嫌いか好きかって言われたら好きですね。いつから好きになったんですか。いつからだろう。 でもともとそういうふうになんかあのいけないことって分かってるのにそっちに向かってしまう女の人の背徳感みたいなのが多分好きなんだと思うんですよねああなるほどなるほど、はい、じゃあその時に寝取られる側の人がいるということは別に考えてもいなくえなんか俺怒られてんのかなこれえマジで寝取られ人権の話してんのかこれその背徳感にに興奮するためにその、はい ちょっと待ってください。いやい や, いや違う違うすえうせえよ。えうせえもこんなえこれはずるいよ。三十八回目で怒られるんだから。マジかよ。ちょっと待ってください。あなたは寝取られた側の気持ちを考えたことあるのですか。い や, いやちょっと待ってよ弁護士さん弁護士さん。あのねでも違うんですよ。僕はねもうでもこのご時世ね。はいはいはい、はい。このまあご時世というかもう年齢になってその気持ちがどんどん大きくなって。はい なんか追いつけなななくはなってます正直そうなんですね、はい、でもやっぱりあのだいぶ前から、はい、NTR 好きだから、はい、本当は好きなはずでもうみたいな感じになってるんですかそうですね今だからどっちかというと彼女いる時も、はあ、どこかでこいつ寝取られてるんじゃないかと思ってずっとへ不安で仕方ないみたいな業が深いですねそうそうなんですよ <笑>なんで俺はこんな危機を持ってしまったんだろうと思ってますけど。<笑>ああ、芸人さんって、うん、お仕事でその NTR みたいなシチュエーションになることもあるじゃないですか。 ありますかだってこれは、まあ、芸人さんとしての仕事じゃないけど鷲、はい、崎さんが来た時とかああまあまあ確かにね<笑>ああいうのもまあ一緒の NTR ですよ ね, でね確かに今までねそのなんか、えー、他のラジオでね誰か、はいはいはいはい、役者さんとやってたらその役者さんが違うね、はいえーうん、芸人さんとご一緒してたら確かにちょっと NTR 入りますね、はい、確かにね<笑>そうなるとちょっと興奮してきますね<笑> そうか。あの、鷲崎さんか俺は興奮してたのかもしれないな。そうですね。うん、ちょっと、しゅんとしながらも、うん、体は、うん、しってううなってたのかもしれないです、ね。もう、大変態ですよ、これ。マジで。これ、文面にして、ば鷲崎さんに届けてみてください。<笑>むちゃくちゃ嫌われると思いますよ。鷲崎さん来た時に、体がぐんってなってた。<笑>いや、向井君ならあるか、って。ないわ。どう思われてんだ、俺、鷲<笑>